こういう書いい書てある T シャツを着ているのが、えー、私たち共演のチームで、えー、と白い T シャツそれと赤い T シャツ、えー、と金髪の彼は共演だったんですけど、えー、と白い服と赤い服を着ている子たちがよさこいがいたとっても大好きな子供たちですで今日はそんなよさこいが大好きな子供たちと一緒に演舞をしようと思って、えー、とちょっと大人数で、えー、演舞することができることになりました寒さに負けないいいで力いっぱい それから、楽ししく笑顔で演舞ていきたいいと思います。ただ私たちマスクをして演舞をしているんですけれどもマスクをしていてもあこんなに楽しく踊ってるんだなってわかるぐらい、えっと、笑顔で踊っていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。 I'm、nice. sorry. E aí